だいぶ遠巻きでしたもんね。はい<笑>はいえー、というわけで364日無料講座部、えー、本日はですね公開コーチングセッションそうこうやって、あのーまあ、配信されてる形で皆さんの目の前であのコーチングセッションを繰り広げてみようかなと思います、まあ、とはいえですね、まあ、30分未満のちょっとした、えー、時間で終わるセッション、まあ、簡単な、ね、軽いセッションでいきたいと思うんですけどいかんせんねこういうねなんかカメラが回ってるとかなんか誰かに見られてるかもしれないと思ったらね、うん すごいね緊張してちょっとあの頭が回らなくなるというかもうすでにもう頭真っ白なんですけど も,、はい、もうまあ普段の10分の1ぐらいのあ、うんえー、とテンションと技術なんだなとかって思っていただいて、うんえー、普段はもっとできるんだなとちょっとあのあ緩い甘い、えーね、過保護な目で見ていただければと思いますが<笑>えと本日は、えー、とトークゲストというか、まあ、クライアント役に縫い合に来ていただいておりますす、はいはい、よろししくお願いいたします、はい、そうです。 えー、ヌーヤンは現役のラジオパーソナリティなんですよね、はい、はい。何かなんか宣伝とかあればもしよかったらありがとうございます FM ギグというところで、うん、毎週月曜日の23時30分から30分程度、うん、ヌーヤンのハッピータイムというラジオを配信させていただいております、うん、いろんなゲストの方に来ていただいてまあのトークを繰り広げていきますのでよければご覧く、えー、お聞きくださいお願いします、はい、お願いしますおー そうです、ね、も, うもう慣れたもんですねいやいやいや<笑>まだまだです<笑>ではそんなヌーヤンはいえー、本日は何についてお話ししたいですか、はいうん、最近いろいろとスケジュールがこう服装してきたのでその時の、うんまあ、どうやってこう優先順位つけていったらいいのかなっていうとこをはい教えていただければと思いますあそうそうそうあ最近忙しくて そうですね、スケジュールがあって、うん、どういうに優先順位をつけていったらいいのかなーって、ねはい、もう少し具体的に教えてもらっていいですか。はいうん、ラジオであったりとか、うん、やはりあの副業起業もしていきたいというふうに考えているので、うんうんうん、そういったイベントの方にも参加していて、うん、やはり実際に副業起業であるとか、起業されている方のお話を聞いて、うん、自分の、まあ、アイデアの一つにしてみたいなというふうに考えているので。うんうんうんで はい、行きたいっていうのもありますしもちろん本業の仕事もあるので、うんはい、はい、なんかいろいろ出てきたなっていうああ、はい、そっかそっかそっかいろんなところ行きたいけどもでも本業の仕事もあるしとかってそうです、ね、どっちに優先順位つけたらいいんだろうって、ね、いうふうになってるわけなんですねそうですねそっかそっかそっかなんだろうなぶっちゃけえっ、ー、と優先順位今つけれてない感じですか、うん、そう、う、ななんとくこう つけれてるような、つけれてないような、よくわからない状況ですね、うん。つけれてるような、つけれてないような。はい、えどういうことですか、それは。やっぱりあの、仕事、本業の仕事はやらないといけないなと思ってる、うんはい。仕事が、本業の仕事、とりあえずまあ優先的に高め。高めです、ね。はいうん、ですけれども、それ以外のところが、なんかこう、ご、ごちゃっとしてるなっていう、うん、そのイメージです。そ、ま、う、あ、か、そうか、要するに、ふ、ええ、本業は、まあ、ちゃんとやってると、はいうん、まあ、これはちゃんとやると。うん、でも、それ以外のところは、ちょっとごちゃっとしてると。そうですね。ごちゃってしてるっていうのは。 ちょっとしょ何でしょう自分のそしてまた自分の体力もちょっと気にはなるところなので風邪をひいてしまっても元も子もないっていうことがあるの で, ではいあのここで無理をしていいのかなとかうん<笑>ってなっちゃいますよね、はいじ本当はどうだったらいいんだろうなんだろうその風邪ひかないというか体を壊さないけれどに数を抑えたいのか、うん、そう数を減らして絞っていきたいのか、うん、そうじゃなくてなんていうかもういろんな えー、イベントに参加できるスケジュール管理がしたいのと、うんうん。だから具体的に言うとどんな感じですかいろ、うん、んなイベントに参加できるスケジュール管理がなるほどしたいですね<笑>ああ絞っていきたいわけですね<笑>、はい、ちなみにですね具体的にはどんなスケジューリングな感じですかね、うん、ううううまあいいあの参加できる参加できないとか、うんうんえー、参加…えー 参ができないとか参加できるかなできないかもとかじゃなくて、うん、ちょとりあえずあの参加してみたいものがいくつか書いてもらっていいですか？参加してみたいどんな話か個人的な名前とかああいや名前じゃない、まあ、例えばなんか例えばえっとラジオ打ち合わせとか、うん、なんかえっ、ー、とまあテッドやったらなんだろう、うん、そのあのな、うんだよあ ト, トーキングそうトーキングトークングイベントのボランティアとか、うん、はいだ<笑>からもう濁した感じで。はい そうですね、トーキングイベントのお い,、はい、つきもあって。 うん、あとはなんか英語イベントというか去年とかシー、うんうん、フレットサビスとかしか、うんうんうん、もしてるもうですかね。うんうんうんうん とかで行われてる。そうですね。うんうん、とか。ですかね、今こっと思い浮かんだろう。だけど、なんだろう、まあ、あ、これだなあってありますよね。他、あえて、あ、行きたいんじゃないかなとか、行けたらいいなとか、思えるのって、どうなんだと思いますか。で、ただイベントじゃなくても、うんうんらはい、その素敵な人と出会う時間とか。欲しいですね。<笑>欲しいですけど、なんか、ただ、ちょっと申し込んじゃった、あのジャズ、ジャズイベント。ほうほうほう。 あとあれですね。あの社交ダンスね。ねおお、はいはい、書、はいて、はい、書、はいて、はい、書、はいて、そうです。ねなんか、こうなってくると、やっぱ服装してるなあって<笑>改めて見ると、服装してるなあって感じになりますよね。そうですね、あれもこれもそれもだなあっていうイメージですね。いいすね<笑>と他なんかありますか。一応、点つけてみましょうか。はい、そう、人間って。 点をつけたりとか、かと例えば七番目とか八番目とかっていうふうに番号をつけていになるんですけどあ、あえてここに点、新しく点をつけることによって、なんかあこれを書いとこうかなって思えるものってありますか、うん、デイエキイベント、ね、<笑><笑>お誘いをいただいているものの今度はちょっと…うんいいけてな、ね いやー、結構ですね。出ましたね。<笑>はい、そ, れそれは服装もして記憶もなくなるまで感じますけど。記憶も記憶もなくなるんですね。あー<笑>、あのまあそれか、これ何してたんだっていう感じですね。すごいな。しかもね、平日はちゃんと本職があって。そうですね。八時間満ちり、時には賞金もして十時間以上。十、ね、時間以上したからアフターファイブにも行けないと。だから土日とか週末とかに集中。そうですね。集中するものがこんだけあると。 そ、ね、変質の場も行ったりしますけど、そうしますよね。はい、なんかちょっとこんだけ眺めてみて、うん。あ、やっぱり服装するよなって、うんうん、でこれらをなんかどうしたいなとかってあります。うんうん、なんか削りたいのか？うん そうですよなんか交通整理みたいな感じでこう、うん、今はこれはまあ私後回しでもいいんじゃないかとかでも仮にその企業をやっぱり今年度中とかっていうことがあるのであればやっぱ企業をもうちょっとこう先行していた方がいいんじゃないかとか、うんうんうん、でも行き過ぎとしんどくなる間にこういうイベントを挟めたいんじゃないかとか、うんうんはい、あなるほどなるほどなるほどなるほどとりあえずなんだろうな、はいえー、優先しピいくもの優先 させて、はい、それ以外のものを後回しにするうす、ね、ようにしていきたいわけなんですが、ね、っちゃけ今、何に困っているかって言ったら、記憶をなくすことですか、そうですね記憶をなくす つ, つまり言い換えるとどういうことですか、なんか、しなんかこう忘、忘れっぽいというか、うんうんうんうんあ、あれやろうと思ってたのにっていうことが結構、ポロポロなので、最近はこうメモに書いて、うんはい、忘れにしていますが。うんうん ちょっとですね、ちょっと今日はあの短めのコーチングということでですね、はい、あのー、強引に終わらせます。はい、えっ、ー、<笑>と、何をしてもらうかと言ったらですね、あのトーナメント書いてもらいます。おお、トーナメント戦。そう、トーナメント戦をしていただきます。<笑>うんうんうん、そう、なんかね、格闘漫画とかで、やっぱりシード権じゃないですか。<笑>そう、よくこういうの見たことあると思うんですけども。 う、決勝勝戦で何が優ななのかなっすご、はい<笑><笑>さて行きましょうかと、はい、いうことなんですけども、うん、さてでは行きましょう出会い系イベントと社交ダンス優先すべきはどっちだと思います か,、はい、な ん, かなんか こ, うこれね頭で考えないでい た, だ、はい、いただきたくないんですよね、うん、なんかもうでたらめ適当直感も、うん、感覚的にあ今の自分にこれが必要だって思ったものをちょっと言っていただきたいなるほど合ってる合ってない関係ないです、うん 出 会, い系イベント出会い系イベント。なぜなら。なぜなら。夏が近づいてくるから。夏が近づいてくるから、え、それはどういうことですか、どういうことですか。あ、なんでしょう。誰かこう彼氏が欲しいなっていう。そんなところです。そうか、じゃあ出会い系イベント。多いよと優先したいなと。はい。うん。では、どんどん行きましょうか。ラジオ。あ、逆に社交ダンスが負けた理由は何だと思います。ないでしょう。まあ、いつでも行けるっていう。いつでも 行, いも行けるっていうのは。いつでも。 先生との調整次第で自分がうんうん、うん、いつでも行けるなあってい う, うそっ か, そ か, そか思ったでなんで何だろうな そ, そんなになんかいもうできることなら1週間に7日間通いたいとかっていう。 あ, あ1週間に1回通れたらいいかなっていなああああいい感じの、ねはい、モチベーション的にもそんな感じじゃないかなと<笑>そうですね時々、うん、まあなんかこう息抜きの時に行くとすごくいいなっていうか、うんうん、なるほどじゃあ息抜きとしてはい、うん、ですねで次ラジオ打ち合わせとトーキングイベントボランティア、うん、これいきなり激戦ですねそうですね<笑>ちょっと激しい戦いになりそうですけどもはいどっちも重きを置きたいんです、うん、まあとはいえ ラジオ打ち合わせは自分しかいないとこっちが優先かなと、うんうんうん。自分の番組ですし日が来たら放送しないわけにはいかないので優先すべきはこっちかなと。でもドキングイベントもあるでは逆に、うん、まああの他にも人がいて、うん、まあ今かてもまあ回るというのも、ねまあるので。まあまあまあまあそうです、ね。はいうんうんうん、なんでこっちを大切にしたいんでしょうか。んかうんやっぱりより良いものをこう。 視聴者の方に、リスナーの方に流したいと思うから。うんうん、なるほどね。はい。うん、なんだろう、その視聴者によるものを提供することによって。はい。農園の中で何が起きると思いますか。何が生まれると思いますか。うん。は、う、い、ん。よかったっていう、なんでしょう、これは、安心感、安心感、達成感。達成感ね。そうんはい、か、達成感が痛いんです、ね。はい。で、ラジオを、うんまあ、まあ、一応買ったよって。っはい。はい。<笑> では次は、次英語イベントと企業イベント、さあどっち起、うん、業してる人から話を聞いて、やっぱり自分のアイディアとかに、物販系やりたいと思って、まあ、そのうちぽっと店出せるかなっていう、うんうんうんうん、あと、あと、今はどこまで来てるんですけど、何絞るかっていうところが。なるほど、物販系出せそうだけども、はい、ちょっとじゃあ何を売るかっていうところを絞ったら。 そうですいけそうだなとほか、はいまあ、まあどういった理由でこれが勝ったと思いますか、うん、英語イベント、まあ、英語イベントも息抜きかなっていう<笑>ああそうか社交団と同じで息抜きかなと、はい、そうですねいけてもいけなくても、はいまあ、たまにいけたらいいかなってそうですね一、うん、て話したらすごいすっぱりするんで<笑>なるほどなと。はい。はいでは次2回戦いきます いはい、出会い系イベントとラジオ打ち合わせ、どっち、めっちゃ難しいですね。あ、でも、うん、やっぱりラジオ打ち合わせがいいですね。えっ<笑><笑>と、決勝真実はラジオということですね。はい、なんでラジオなんでしょう。<笑>うん、やっぱり自分しか動かせないかなっていうのと、うん、出会い系イベントに行ったときに、じゃ。あ、例えば、ラジオのゲストになってくれる人がいるのかなって考えてると、うん、いないんじゃないかな。すごい。<笑>で。<笑> あのここが負けた理由がラジオのゲストがいるかなったらいないなって<笑>結構ラジオ中心ですね<笑>そうですねああ話を聞くのがやっぱり好きだなとはああ、うんはい、面白いで次企業イベントなんですけど今<笑>、まあ、ジャズイベントとどっちが<笑>企業イベントですかかねねや、うんはい、やっぱり、うん、やっぱりやっぱりりジャズは息抜きかな、うんうん、息抜抜ききなだよ、ねはいと ちなみにジャズイベントっていうのはなんで行こうということになったんですか。でしょう。なんかフェイスブックページとかにアッ プ,、うん、アップされているのを見て、うんうん、ちょうど七夕のその星の話プラスジャズを聞きましょうっていうやつで、うんうんうん、ちょっとまああの大手会社が主催しているので、うん、あなんかなかなかこれは手堅そうだなと思って。なるほな手堅そうだなと思っ、はい。はいはいはい。で<笑><笑>何が手堅いんだ。 あの質が良いイベントかななんか変な人が い, いなさそうだな<笑>そうですねなんかこれに参加してどんな良いことが起きそうですか何でしょうたにできたなって思いそうなホに息抜きな感じですね、はい、いいですねいいですねでは、まあ、最後ラジオ打ち合わせと企業イベントいや<笑>でも企業イベントかなおなぜなら なぜなら、まあ、企業イベントは、割とその時しかないものが多かったりもするので、うんうん、その流れを止めたくなりとかが<笑>、はい、あるので、企業イベント、できたら参加していきたいなと思って、うんうん、の多分、まだそんなに参加してないから、余計そこに対する。 <笑>ああ な, なるほど、なるほどそんなに参加してないんです ね, そうですねとはいえ、そんなに参加してないにもかかわらず優勝しちゃいましたよそうですね、はい、<笑>何が他なでこれを選んだんだと思います 何, でしょう何かこう、未来に向けて前向きな<笑><笑>未来に向けて前向き、はいえっと、どういうことどういうことう何でしょう将来的に自分が起業したらこうなるのかなっていう、うん、想像を膨らましたいっていうことが、うん、<笑>あー、そっか、そっか、そっか、はい、そ, うそうですよね、あの、遅かれ、早かれ、はい の起業したい人ですからね。はい、今の本業を、まあ、や辞めてというか、まあ、副, 副業企業であろうがとにかく自分のビジネスを始めたい人ですから、ねそうですね、だからおさらこっちを優先したいと、うん、他ありますかこっちを選んだ理由何でもいいですよ、うん、だろ ラ, ラジオとラジオよりもこっちを選んだ理由、うん あまここに行くとラジオに出てくれそうっていうラジオのこと忘れちないそうですねちゃんと忘れずにここに行くとは、はい面白い人ですらなんか手芸職人とかそうですね出てほしいですね刀ので包丁作りを教えてる人とか<笑>そうですね、はい、なるほどとああ負けたわけですよねそうですね負けた理由はなんでだと思います負けた理由はまあ どなたか私と、どなたかゲストの方のち、ち、うん、スケジュール調整だけなので、うんうんうん、まあまあ。移動できるかな、スケジュール、うんうんうん、リスケできるかなっていうところで。はい。ですよね。ほか、ねはい、なんでこれを負けたんだと思いますか。あ、うん、最近こう、慣れてきたのかな。<笑><笑>ちょっとだけ<笑>。慣れたっていうのは、慣れたっていうのは、どういうことですか。あ<笑>の、まあ、この、スケ。 ジュールですかね、ラジオをするまでのスケジュールで大体、うん、ここら辺で打ち合わせして、うん、でここには流せるようにここら辺には詰めていきましょうっていうところが見えたのであ、うん、まあまあちょっと余裕があるおお、あ余裕ができたわけですね、はい、素晴らしい と,、うん、というわけでとりあえず、まあ、優勝したのはまあ企業ビジネスだよとあああのこれによってですね何、はい、だろうな価値観が 多少出たと思うんですよ、ね、私はね、激アツビね、ルはやっぱり企業なんだなとか、その次はその次はその次は、社交な の, のとか、まあえー、英語イベントとかジャズイベントとか、まあ、気晴らしというか、気分転換というか、リフレッシュなんだなって、ちょっとここまでやってみて、ちょっと感じたこと、思ったことあります 今、私がやりたいことはこれなんだっていうのが、明確になりましたよね。<笑>はい、なんかこう夏に向けてなんか彼氏欲しいなとかいろいろ思ってましたけど、うん、それよりもまずはこっちなんだなって、自分の本心というか、真相、心理的にはっていうところが分かって、なんかこうすっきりしました。うんうん、<笑>そうですよ、ね、やっぱりなんか こうやってね書き出してみては結構あるなとかまたは、まあ、トーナメント で, やで出してみてやっぱりなんか出会い系よりも人自分は今これに集中したいんだなとかっていうのを客観的にねなんか自分の心を距離を置いてみて冷静に分析判断決定ができると思うんですけども、うん、どうだろうそのちょっとね最近ちょっと、ね、本業本業で忙しいしそれ以外の時間をちょっとこういったもので埋めようと思って。 ちょっとなんかもう疲 れ, 疲れ果てたせいかちょっと忘れてしまったりとかそうそうそうなんかもう重なってもう分かんないとかって な, りなってたと思うんですけど、えー、ちょっとねこれ見た感じ、えー、なんか今後こうやっていくたらいいんじゃないかなとか今後うんあこれ後回しにしようかなとかなんかこれを通じて今後自分のスケジュール管理というかの参加するのはこれだなとか、うん、スケジュール を詰める、まあ、組み立てるのになんか役に立ちそうなこととかってありそうですかね。そうですねやっぱり優勝したものについてはひとまずおそらくあの自分の中での価値観って、うん、そうあのまあ時々変わるものなので、うん、ひとまず今については起業優先させていただこうかなと、うん、でその次にやっぱり敗退していったりしてもまずはラジオ打ち合わせも優先2番目なんだな、うんうん、でそのでそ次が出会い系とか、うん なのかしらと思うので、うん、そういった順番で優先をつけていけばある程度自分の中でもこうやってコーナーみたいにすることによって自分にとっての一番大切なもの自分が一番大切にしたいと思っているものはどれなんだろうっていう価値観がはっきりできるわけですよね。うんうん とは い, いえ、引き続きこの順番で優先順位は決めたけれども、うんうん、全部ぶち込むことできるわけじゃないですかそうですね、はい、おそれについてはどう思いますかまあ、頑張りますね頑張りますああ、もうぶち込んでいく<笑>もうぶち込んでいくんだったらも う,、はいうはい、ぶち込んでいく感じですか、これからもあ、でもまあ、やりすぎるとそこは体力との相談にはなりますのが、まあ、様子を見ながら、うんうん、やっぱりその時だけにしかないイベントもきっとあると思うので これまあ本当例えばこことここが二つポンって同じ日にやったらどっちを優先するのかみたいな、うんうんうん、あじゃあ片方はいかないとそうですねなるほど、はい、だ今までだったらどっちが自分にとって大切なのかとかわからないし、うん、どっちも行きたいっていう気持ちに振り 回, すとだから振り回されてたからどっちも行こうとか、まあ、どっちも行きたいとでもなんか時間重なってるから行けないとかってちょっとストレス風だったけど、ね、ちょっと今こうやって出したらちょっとこっち行こうかなってでこっち行かないでおこうかなって、うんうん そ う, です、ね、なんかもう前をぐらいだったら両方行かんとこうみたいな感じたもあっ、ね<笑>ね、絶対風邪ひかないねはい<笑>まあみたいな感じでですね是非ともちょっと遠くて見えづらいかなちょっと遠くて見えづらいかな<笑>はい、まあ、何をやったかったらこんな感じでですねあのトーナメントでおっとっとトーナメントでですねなんかの価値観を絞っていってもらったんですけども <笑>はいえー、なので皆さんもです、ね、ぜひ、えー、とこういった感じでなんかやりたいことがいっぱいあって優先順位が決めれないという時はこういうふうにです、ね、トーナメント形式で、えー、一個一個です、ね、どっちが優先どっちが大切というのを、えー、対戦させていって最終的に残ったものをちょっとやっぱり自分にちょっとってはこれが大切だなということで、えー、そう優先させていく、まあ、そういった自分の本当に求めているもの自分が本当に大切にしたいというものをあぶり出していくというワークをしていただければなと思います。 ちなみにえっと意外な結果だったのでありますか？意外な結果だったの、え意外な結果とはちょっと違うかもしれないんですけれども、うん、ちょっと私はあのパーティーピープーだなっていうイベントだけ<笑><笑>っていうところはちょっと思いましたね。<笑>なんてこったいって思ってる<笑>。それについてどう思います？あまあそれはそれで新しい自分かなと受け入れるように、うん。よああなた過去と違って新しい自分なんじゃないかなそ。そうですね。で受け入れる。そうですね。うん だまあ意外だったのは企業が一番もう優先されてるっていうのもうんうん、うん、まあまあパッとこう話しててあ意外とこれが一番優先順位とかいいなと思ってるのと自分が考えてるとかなんかこう深層違ううんだなっていいのをつくづくづ思いました、ねうん、そうなんですよちょっと意外な結果が出たりとかするのでだからなおさらあこれだったんだなっていうふうにまあ これからの行動を具体的にはっきりと絞ることもできるし、はいうんえー、優先順位を決めて、えー、と疲れないあこれはやらないでおこうこれはやらないでおこうっていうふうに無駄を省く、えー、効率的な生活を送れると思いますのでぜひ皆さんも参考にされてみてくださいというわけで、えー、本日はこんな内容参考までに。参考までに<笑><笑>